えー、っとですねツイッターに9時半スタートって書いてあったんで、9時半まで待ちます、あの私、9時だと思ってたんですけど、ツイッターのあのリツイートを見たら、今したんですけど、<笑> 9時半って書いてあったんでね、さすがにあのー、全世界に発信しといて、先にやっちゃやばいだろうみたいな、まあ、まあまあ後から全然追加でできるとは思うんですけど。 えー、と現在関東が16関東以外が9ですね w i f i ないな 今エントリーをしております、えー、エントリーまだない人お願いします、えー、前さ祭は関東対関東以外ですね、えー、で100円となっております、えー、現在、えー、関東が17関東以外が、えー、9ですかちょっと人数差が出てきましたね アントリーではさすがに増えないか。まあそうだね。まあ9時目指してくるよね。<咳><咳>あ、遅れて参参加しましてあ。はい。いやあ、ともさん。ともアさんでも、書いてあるよね。誰か書いてあるんだ。 大丈夫ですねやっぱ関東多いっぽいなさっきまではちょっと少なかったけどあと20分ありますし、まあ、増えるとしたら関東かどうしよっかえ 関東側は割とおい<笑>もうホンに言ってんのお前<笑><笑>えエクサーに出れるんだぞ<笑>、はい、エクサー出れない人はいないってのやばいっしょね一1個の上級者のあれでしょ えだから、エクサー出れない人が一人っていうのはきつくないですかあ、ゆう、う、ねえ、フジモンとか KKY とかそっちは何人もいるじゃないですか。だけかあ、クッスもでしょ中村もそうだね。うん。ああ、そうか、去年優勝した。でも、エクサー優勝して卒業はさ、 ど う, なのっていうまあまあまあそんな勝ちたいそんな勝ちたいえなにあ事故あーなるほど<笑> な, なんだそれ<笑>あまあそういう意味ではまあ今指がとウソつけ さ忘れたふりしていやそれはまたじゃあ分かってる趣旨が分かってないねまあそのままやるかなどうしようまだ時間あるけど Wi−Fi、Wi−Fi はイイイイ教えちゃっていいんですかパスワード。なんかね、ちょっと今、人がいすぎて、繋がりにくくなってるんで、ね、Wi−Fi イイ。たぶそうでしょ、ねえハブさん。w i フ f i パスワード教えたって大丈夫ですか どうしますかねまあ、人数が多いからって有利なわけではないからな、やっぱりプレイヤーの熟練度というか<笑>、まあ、関西の方は強そうですね、パッと見は。 これは無理ですね。これ無理、無理だった。六十回やって二割ぐらいしか蹴けなかった<音楽>。まあこのままやった方がラッツキッチャラクだなで決着ついたらサドンレス的な感じで全員出れるような感じでしょ。うん。だからまあ。 バサスと一緒だよねやっぱ年末はやっぱり結構人が少ないんですね去年もこんな感じだったの年野さ来てないんだよ覚えてないねでもどうせずれたとしても1日だようん 随分早いねいやクリスマスぐらいにあったのかな1週間前やとか<音楽>何どここ係はまあ行ってる人もいやまあ行ってでもこれでしょさすがに<笑>ああ疲れてねまあなか確かにね はいあ順番はあの話し合いで先決めて固定でいいんじゃないですか、まあ、あのそこら辺が醍醐味なんでね、まあ、話し合いは微妙かもしれないねうん 終わってない方いないですか じゃあもう、とりあえず9時半スタートだけど準備だけしとく順番決め え, えーっとじゃあ順番決めをしたいんでえーっと関東と関東以外で集まる感じにしよっかとりあえずうん中断しちゃってもいいっすかお時代中断とかいいっすか 大丈夫ですかはいじゃあ、とりあえず順番決めるんで、あの、の地合い、これで最後で一旦止めてもらえますか、ね、あのー、こういう交流が目的みたいなもんなんで、はい、申し訳ないですが、の地合い回、ここで中断でお願いしますで、えー、っと、関東チームが、ワンピー側にしようかな、ワンピー側で集まってもらおうかな、ちょ、っ戒アドバイス、これさ、まとめてくれるここれ、れ関西は、これ スピー側で、うん、あ、これこれがあったほうがいいね。ヤ ン, ンん皆さん、たぶんバルルだよね。バルル 知っでしょうすと9えー9かなうん99のはずじゃあ篠さんは申し訳ないですけどあのこれ順番を関トがね17です17人ですね17対9まあしょうがないですねちょっと れで こ, こっちにするこっちの方がいいねえーと 1P 側がこっちでしょこっちは 1P 側でしょ 1P 側関東で 2P 側関西でお願いします文字合いをとりあえず止めてえーとまあ関東チームはあれっすかねあの何て言うんだろうカウンターの方に来ていただければと思います17人ですけどあと郵便さんあのエントリー費まだもらってないんで 100円を用意していただければと思いますあれもうちょそれ順番順番じゃないのえもう順番決まっちゃってるのそれこれ 順, 順番でしょもう 順, 順番これ決まってるのこれ大丈夫えっ長州さん決めんの聞くまでもないと指輪さんいますかあっあったなんか順番もう勝手に決まってるんだけどゆ o ちゃん あ、長州さんが決めたから。あ、長州さん来た、長州さん来た。じゃ長州さん。おれです。疲れすぎでしょ。<笑>で、そこに置いとけい、はい。えっと、一番手行きたい方いますか関東。関東一番手行きたい人。一番手行きたい人いますか<笑>はい。じゃあ内山さん一番手。 あ、シロさんも時間やばいんだったら。電 車, あ電車やばい人います電車やばい人い。電車やばい人いれば大丈夫かな挙手遠征の人はいないんじゃない関東だから。あ、まあ。うん。遠 目, いい遠目の人いないね。まあ、聞いたから。3、3名行きたい人いますかあ希望、希望、希望聞きますよ。希望。希望なければ勝手に決まりますよ。 俺, 俺, は俺はどこでもいいな、別に 15? はい、どうだろう、はい、特になければこっちで決めちゃいますけど大丈夫ですかなんか希望ないですか大丈夫ですか大丈夫みんな大丈夫大丈夫じゃあ、決ゃゃあ俺決めちゃうよ、はい、っとうっいいよえー、と友野さんが俺の1個前がいいかな。 あ、野口くんもいいのか、うん、あ、でもフェイロンだもんね。んねじゃあ、野口くんは結構早めがいいかな。えーっと、とりあえず、瀬尾さんくんは消えて、友ザ、まあ、で、えーっと、星野さんも消えて、ゆうべ が, うべがジャイアン。えー、中村は敵。えーと、 じゃあ太郎さんは太郎さん3番手いこうか太郎さん3番手お願いしますきなこんぐ太郎さんで4番手はえー、4番手4番手4番手は中島さんお願いできますか 早めで早めでお願いしますガイルなんでねでほぼ山本さん5番手かな5番手お願いします、はいはいはい、あ, あこうかこうかこうかでええ野口くんあんまやってないんだよねえむこうさんいらっしゃいますえむこうさんいらっしゃいますかあはいじゃあ 6, 6番手 六番手お願いします。DJ 向こうおじさんがこ こ, こ, こいや全然大丈夫ですじゃお茶お茶お茶お茶る丸お茶る丸さんはいお茶る丸になってる前<笑>名前な7番手七番手七番手でで八番手を歌舞伎くんお願いできますか う, う, <笑>うん向こう向こ う, う入ったやってる えー、で次、9番手を、9番手を、野口くんにお願いしようかな。9番手、野口くんお願いします。で、10番目、次、10番目。少朱さんだな。で、11番目を、ぐっちさんいきますか。 グリグラさん、ちょっと早めでお願いします。11。で、12が、グリグラさん、先に12でお願いします。で、バイパーさんが13。はい。はい、決定。決定です。 じゃあ 1P2P じゃんけんを対象、えー、同士でやりますか瀬尾さんとえー、っとえ対象長瀬さん藤門って書いてあるけどあおい藤ジあバルログなのあいついいかげにしろよ<笑>長瀬さんいますか瀬尾君はいるああいますね じゃんけん大将なんで 1P2P で勝った勝ったえー勝ってどうだろうバイパーバイパーさんどっちがいいの、うん、?1P がいい 2P が好きああバイパーさん以外 2P かえ、でもフェイロンとかも 1P がいいんじゃないの どっちでもいい。ぐっち君絶対 2P だよね。2P にしますかどっちでもいい。だって、瀬尾君どっちでもいいでしょゆうーちゃんはどっちでもいい。俺は 2P がいいんだが。ワイパーさんは ?1P がいい。ケーキアがいるんですよ、向こう。あいつ 1P じゃないと出ないから、1P にしますかね。じゃワンピ出ない。ねじゃあ 1P で、1P, 1P で。1P で。 関東が 1P で、ちょうどこっちにいるんでね。で関西が向こう側ということで。あの、17対10で結構差がありますけど、一応あの、バーサスの東西戦みたいな感じで、あの、残ったらサドンデス的な感じで、えやろうと思います。一応9時半スタートでいいかな。え、もしかしたらまだ来るかもしれないんで。とりあえず9時スタートで、え待っていていただければと思います。意外とね、人数ね。 明日の説明あそうです、ね、明日の説明しますか。何説あし、えー、フォックス本番なんですが、えー、まず大会形式は、えー、4ブロックに分けてのダブルイルミネーション形式す。すすごい名前です ね, これね、えー、ということでチームが1回負けても終わりじゃありません、えー、ブロック予選の間は2回負けるまで敗退じゃないので。 チームの方々間違って帰らないようにお願いいたしますえっと1時だっけ代表者が来るのが代表者が来るのが1時でスタートが2時ですね で, で当日が当日予選の人が多分12時に始めるとかじゃなかったちょっとその辺自信がないなちょっと待って見るえー、確か12時だったと思うんだけど篠さんわかる見 つ, 見つけられま す, 見つけられますノートあるといいんだけどなー でえー、け十二時はい当日予選エントリーはエントリーが十時半とかかな当日予選のエントリー十時エントリーが十一 時, 11時で十時でスタートは十二時スター、うん、当日予選のスタートが十二時という我々運営は十時半に来るように今そんな話でしたけど、まあ、ね。 でえー、ブロックを2位で抜けた方はちょっと不利になります決勝トーナメントでまず各ブロックの1位に合計8チームが2位の4チームが、えー、まず4 つ, 4つ角といいますかトーナメントの4か所に配置されまして、うん、1位抜けのチームが順番決めをして、えー、1位のとこから好きなところに入るというシステムだと思います。えーで えー、2位のチームは1位のチームとやるときは先鋒を必ずし申告しなきゃいけません相手にかぶせられますかつ 1P2P も取られますでトーナと勝ち上がって2位同士がやるときおよび1位同士がやるときはじゃんけん、えー、通常通りじゃんけん、うん、で申告、はい、先鋒は申告先鋒は申告、はい、という形になります、はい、5人とかないのね5人とかなかったような気がするけど一応 あれ、しょさんだい、大、あの丈夫です、ね人か、勝った方ってなんかアドバンテージってワンピースビート先方だけでしたっけ？五人目とかあります？新新対象みたいな。五人目なかったような気がしたけど。になかったような気がするよね。うん、あれあったのって、えっ、ー、と、515? ファイブオンファイブ？ファイブオンとかの時でしょ。レスト？いやでもいや。レストはなかったの。一回目のホックスはあった。あ、あった。わかんない。 確かなかったような気すんだよな、昨日読んだとき。まあ、でもそこら辺は明日たまた松野がね、まあまあ言ってくれるとは思うんですけど、あんまりここで適当なこと言うともはずいのでって、説明してくれると思うんですけど、ねちょっと今日は松野さんは、なんか、多分仕事ですか、まあわかんないですけど、来れないっていう話で、私が代理でやっておりますが、うん、特にちょっとわかんない感じ。なるほど はいじゃあまた明日、そこらはまた明日、ねあのー、始まる前にその辺の説明をもう一度させていただきますが、はいでまあ、当然、明日今日より全く人数増えるんで、えーまあ、店内、ちょっと人で混雑することも、あのー、予測されますんで、えーまあ、ゴミの片付けですとかあと、まあ、円滑な運営 の, あの大会の進行にご協力の方またいろいろお願いすると思いますのでよろしくお願いいたします。 というところで、えー、じゃあだいたいもう2分前ぐらいなんで準備スタンバイしますかえっ、ー、と 1P 側が関東チーム先方は、えー、苗場さんですね順利かな順利ですね、えー、で関西チームが 2P 側清本さんのお願いしということでじゃあ着席をお願いしま す, しますで手前が 1P? 僕 が,、ね、が 2P で, でシルさんあのクレジットとかなくなったらやる感じでお願いしますさああと1分じゃあま あ, あの関東と関西ちょうどいい ね,、まあ、そうね 応, 援応援実況みたいな感じで、まあ、ダルシムコンビがお送りいたしたいと思います<笑>、はいね、<笑>明日当たるんですけどねなんかしんないけど<笑>まあね同キャラやりたくない な, やりたくないお互いね<笑>ちょっと練習したけど 運ゲーだわじゃあまあしゃべることもなくなったし始めますかちょっと1分早いけどそうする、まあ、まだ待つ一応一応待つかあと、まあそこも電波時計でやると誰かあ誰かんか、ね、あど思うかも分からないなるほどなるほどあと本当に1分ですねちょっと早めにやったとか言ってね、うん、文句言う人もいますから ね, かね、まあ、最近戦えるポイントをね出すといろいろ大変ですからね、うんうん、大変ですからね あれでも逆に叩いてる方もリスクあってそんなこと叩くのみたいな<笑>逆にツイッターとか見てるとさ、うん、ツイッターの場合さ匿名ってもさ、うん、なんかやっぱアカウントみたいなのがあるからまあ5チャンネルと違ってね確かにね書き逃げっていうのできないですから、はい、まステアアカウントでねいろいろあるっていうのもそこまでする<笑>いやあの<笑>なんだっけ 自民党なんかのやつでさ、はいはい、スてやがで相当なんかいいとか悪いとかいうやつをやったっていうのがばらされて、えー<笑>やべだろ、すごい話になって逆にリスクあるだろう。やべえだろとか思ったんだけど、<笑>アホだろとか、なんでそんなすぐわかるようなことやるのみたいな。<笑>さあ、あと言ってる間に残り5秒そう、ね、あと5秒ですね。はい さ あ, あ、えー、それでは、フォックス前夜祭関東対その他地域、始めましょうさあ。お願いします。盛り上がっていきましょう。えー、っと、今日は三十七人ですか。えー、っと、十七対十二十七名ですかね。はいさあ、チュンリーバイソンは、まあ、まあチ、ね、チュンリーですね、一般的には。まあ、こまの道でもね、草くんが二回とも分からせてましたから。ここは関東、一生しておきたいですね。 キムノさんはどうでしょう。あの…関西でですよねすそう、和歌山のプレイヤーなんで和歌山じゃちょっと遠いうですか、はい、ちょっと遠いんですけどよくでもエンパラとかああ ゴ, ゴーハスとかに来てくれますねもう一応これでやったよ今昔は、うん、まだちょっと遠慮がちなとこあったんですけど最近本当に強気の攻めを覚えてすごいバイソンらしくなったなって感じですねガギしかやってなかった気がする、うん、やっぱそういう強引さってバイソン絶対いりますからねバイソンいるね、うん、さあゲージ溜まったのでチーティングはバラ さすがに光り返せなかっただ、たなぶんな、ね、多分ニュートラルにしてたから引っかかろうとは思ったんだろうけ ど,、えー、どちょっと足んなかったかさあ、2ランドステートはチュンリー側がちょっとリードしてますがさあ、百0列バリアと気候圏、中足、これを回いくぐって、いかにバイソンが近づけるかという勝負なんですが、このモードですよね、ちょっとチュンリーきついか、これこ。さあ、掴まれて おもておもてないぞだとさあさあまだゲージが溜まったあとくぐったこれはよりやよかった。こし投げが失敗しちゃったのかなさあ次は死の本田さん。本田バイソン本田バイソンこれはうこれ、まあ、バイソンだと思うけど割とこれ実況しづらいよね。まあなんかよくわかんないよね<笑>よくわかんないってきたかよくわかんないっちゃダメだろう。まあなんかねあのなんだろう。 攻めと守るポイントが分かりづらいというか、球がないからリズム取りにくいというか、うんうね、結局、バイソンがオ ー, ワーっていったときにずつき合わされるとまずいんで、あと張り手はそうですねしゃがみ中盤とかでは置いとくしかないんですけど、ちょっと難しいですね。あと、バイソン得意のつかみからの二択が、話勝以上だよ ね,、まあそうですね。機能しないのと、うん あと、おわ、おおっと、これ、こ れ, こ れ, これ、ね、これ、ね、これ、これ、これ。タクがやっぱり通用しないっていうのは、うん、まあ、バイソンやりにくいかなと。だ、バイソン削って勝つカードですよね、どっちかっていうと。うん、だから、リードすると、うん、あのう、バイソンの方はいけるというか。あとは、だから、ターンパンチをどこで使うかっていうのはかなーって、ー確かにターンパンチあるんだよね。これでも、あのう、バイソン有利だけど、バイソン側にスキルいりますよね。うーん、そうですね。 バイソンが気を使うカードだと思います。こ、うんな側はなんかもうとりあえずスクイはいいかなって。さあ、ライスハリテ、百です。あと暗いだけ。おーーっとこれは食らってしまったか。ちゃんと繋いでましたね。うん、まあ怖いですけど、ああいうリターンもあると思う。お決まり長めにやったのかな。すごいやってきたな。あれがバイソンのいいところですよね。さあハリテが入スがやばい。さあ壊して。さあ、またこれで。 ほんとだほんとだほんとだほんとだほんと100列が<笑>強迫列、ね、やばいな削りすぎ笑ったでしょあさあどうでおっと貫通貫通し た, 通し た, 通したさあ次は、えー、ベータリライさんのエスバルログはい台湾プレーヤーですか台湾のヤンさんですねーーといった方は通りがいいでしょういつもいつも海外からありがとうございます な ぜ, なぜ S バルログなのかよく分かりませんがんかんか、ね、いつも S ホンダだった気がするんですけど、ね、そしてまた相手がホンダっていうこのちょっとこれ<笑>結構バルログきついんじゃないこれ辛いでしょこれあの爪が拾えないから、ね、割と削りが機能するというかさあテラーがないのはね非常におおテラーないんだっけないよそりゃ<笑> S バルログにテラーあっちゃヤバいでしょおおこれなんですよねー あとバク転も1個知 っ, たっけバク転はピーバックだけですねじゃあ相当やりやすいねこのぐらいでよくねバルログまあまあまあまあまたそういうこと言うと強のキャラが何甘えてんだって言われるからさ<笑><笑>いや結構これでもその弱くはないでしょううんーまあめちゃくちゃ弱いまあ、受け身だけつけてあげた S バルログでちょうどいいかなみたいな<笑>さあシノさんすごかったさあ、まあうん、次がアッコさん 長州さんがなんかうまくなってないっつって上から言ってますけ ど, どうしうまあまあまあまあそれはなあなたはちゃんと出っ放を出しましょう<笑>辛いバルログバルログおジョイバン最強ギャラこれはいい わ, わーっとあっこさん山口のプレイヤーですねそうですねおっと今大一丁が失敗したかシノさんちょっと我慢強いな あ、上に怒れたあ、上には来てないですねさあ、シ、まあ、あ と, あと今のは メ, メリーゴーランドやろうとしたんでしょうねえ、メリーゴーランドっていうのあれ確かすごいなあの、裏回りダイヤス、立ち伝 い, はい、はい、ダイヤ ス, イ ス, イ ス, イスちょっと…ああ今のはもうテラーしかないあとバックテンバンかあてないんじゃないかな、あの形だ と, とバック転ですかバック転も、そうね、バック転ンだねバック転だと、まあとりあえず逃げれるけど 難しいよね同情、ね、してるさあしっかり待ってますねさすがに早出しには負けるおおナイスかード百列がうまいですねうまいなんか地に足がついた立ち回りでおっとこれはラッキー痛いあるあっとおおまあなんとか何とかしかし画面端なんでおれはったお釣りが入 る, が入るこれはまずいさあ体力ほぼ5分ぐらいだが しかし…かああこれが強い、ね。あれ減るんだよなーそう小壊し足爪止 め, 止められるのいいっすねおっとお手だ玉置びはさすがにさあ分からんぞこれさあ調子に乗ったらこの有様だよどっちだ<笑>さあ<笑>ワンチャンあっ 左ファン追いちょいミスかなまあそうでしょうねさあ次が太郎さん太郎さんはバレログかバレログドキャラですかねさあこれも解説に困るカードですかまあ上取った方が勝ちというかね開幕バルセロナとハイクロ のところジャンプ中詰めが一応空対空っぽいんですよね、4番でそうそ う, そう、うん、ジャンプ台パンが一応、まああのとりあえず空中にいようっていうで表裏のわからないテラーはとりあえず軽爆で使い切れるところを見に行ってすみたいう話っぽいですよね、うん、あててさあ、これはガードできる あ, ーっ と, あーっと、露骨に投げに行ったかテラー、テラーを先読みが あのクリスタルに投げるというクリスタル反転強いよねうーん強いっすさあ一。さ あ, さあ一歩とらえた方がめっちゃ減ってるあハイクロ結構減りますからさあ上からイバイバンおっとダイパ ン, イイ ダ, イバンダイパンダイパンダイパンと上から投げる上から<笑>投げる<笑>さあこのね ダムシャラな投げもやっぱ早いんでねまたさっき最初 一, 一試合目と一緒対応が難しいですよど、ね、さぁハイクロ対応するねハイクロはあと使えないのではあさあ、これはきついスライディングどう見してさぁ投げていた四人目モリーさんの龍ですね、まあ、奥深いんじゃないですか 別にうちでもいいっす。さあモグ君は今リュなんだここな。バイソンも使いますけど、まあリュでしょうね。うん、投げ。さあ歩いて大ショこれは当たるんですよね。たつまさん。さあたつま引き仕込んである感じですね。さあさ あ, あち高かったか？ちょっと高かった気もしますが。 ああライダスから確か に, に, にいやイレッパー間に合うでしょ確か、えー、バルログは早いよねダルシムも早い方だけどイレッパーだと逆に飛びがすかるけどねおーさあこれはシングがフルまあ三、まあ、まあまあまあ結構痛い掛ける 投げるスライド投げられて感じじゃないさあ、えっ、ー、となんて書いてあるか中島さん中島さんか、ガエルですほぼほぼ、四対四で今のところ並んでますがす、ね、今のところ、関東が数の有利をキープしているというと確かにちょっと、ねえー、キャラなんだ、ガエルかそうです さすがにバルオグで大将はちょっとって話だったそう森竜はかなりいい動きしてますねいやーちょっと取り込みきついぞ下足で差し込んでさあサマー思い切った投げ返しよく処理にいった今さあこれは確定そうですね、まあ、サマーで逃げても多分 サ, サマーで逃げて死ぬしかないと思います まあガイル戦は結構やってるんですかガイルはさすがに関西いっぱいいますから ね, ね関西はガイル兼下がっとが非常に多いです下がっと多いんだ下がっと多いとまでは言わないけど、まあいますねガイル兼残銀はめちゃくちゃ多いですねナルシン使ってると割と入りづらいところがありますなそうなんですよ最近僕はあのなんでララローグが入ってますよね、ナルシにおお、スタムさあうまいぞ飛んであ、チョリュウチョリュウ さどうだシンクないんで割と龍はやることないかおーおー ち, ーいちょっと待っての中足がなんかやろうとしてたんですかねこの踏み込みですかね分かんないですけどさあヘビスタブさあ裏剣ではなくてスタブだったら大昇龍さあナイツがどう投げて竜げられて。初巻おーおおおおおおおお半角。やるな。 さあ、3段はギリギリ入らないま あ, あ、いいさあここのたまったシングたまったところをうどうすようかっていうのがライブの慎吾長さあこれはさあっこれはもういぞガードしたか。さあダウンどうだシングたまったこれはちょっと あ打ったてしまったちょっとはかったかさあリードしたかどう ド, ドローかなドローかドローかーいい勝負だまあリュウガエル製はねこういうのがありますよねいい勝負でさああとチュアシュアファイヤ、ね、がバケたな、ま、しかし食らってくれたのでウとしては美味しい展開 おっ と, おっとル潰したしかしまだああっこれくらい投げしかしシンクあるんでちょっとやりづらいぞさあ竜牙がちょっと落ち着いたかなあーあーさすがにそれはさすがに打ったかさあ次がほぼ山本さんチュンリーですかねはい<笑>ここら辺から関西勢は濃いイメンジが出きますね というかまあちゃ以外か投げるそう流しあっーさあつながった来ます 関西勢は俊力戦は音痴しさあこれは真空ではない削ギリギリ削れなかったかあーっと何何何何これは、うん、レンガですかね今の最後の波動拳は何待ちだったの待ちかかかなまあ竜巻とか少もあともるからね、まあ、真空が一番 まあ、怖いんだけど、うん、逆にと思った可能性も、うん、ちょっとチュンリやりづらそうですねさあこれはビタで合わされて昇流剣さあ全部角が当たってるぞ い, やすいかあっとさあ柴田真クもたまってしかしこれは断はあるのもチュしい まあ、今のよく中和賞打ったよく打ちましたね打打たさあ次は M コウジさんキャラなんだキャラは何なんでしょうね M… えーっと DJDJ DJ さあ竜 DJ、まあ、若干ウ、ユウって言われてますねそうですねまあ DJ はね関西割といるんで大昇龍 これリードされるとね、DJ もね、相当きついんですよね大志森流はかなり持ってきたかあおすさあ友田さんが到着とさあ大空大昇龍落ち着いてきましたねしっかり普段通りの動きはできているといったところおっと頭発が何寄りだったんだろうが さあ、ちょっとワイトビスライディング入って あ, あっと、アントビできて途中に見えましたけどね、まだ出してなかったのかな、さあ、端はきつい、飛んで、なんダッシュしたワイトビも打って、これは間に合わないが、まあ、ガードで十分というところ、確かに、ハード、ハード、厳しいね、さあ、おちゃる丸さんですね。 あ, あ、暴発だとおりですよね、えー、さあ、ホンダホンダホンダも関西勢は割と慣れてる、ほいや、これ相当きついでしょ、うん、どうすか、あ、ししいきなり画面弾いた、竜巻さあ、しっ最大確定させてるっぽいですね、あれは ハ入っては結構いいリードだぞさあ、これはもう割とどうしようもない確かに強気ですね、はい、さあ2ラウンドよさあここはさすがにあちょっとはいさあ波動波動波動波かかさあ動動今のにお釣りを入れられないのはヤバい、えーや おちゃくちゃやるなうう頭突き重ねまあ確かに何も出ないと思えばあっ打ってしいやまう、あまあまあまあ、ここさすがに波動を見てから打たなくちゃいけませんあれはちょっと今のはもったいなかったかただカードの時のやつは食らった時よりはちょっと難しいんだよねリバーサ勝利ちゃんとリバサじゃないと終われないまあ出るでしょうこどありますけどね でもあんまりあのシチュエーションでないから慣れてないとさあまた出ないさすがにこれは前からシンくを使って波動波動でゼロドットもまでいかなかったかさあ続いて歌舞伎くんバイソン この辺から関東側も辛いメンツが出てくる感じアブキングは結構流線やってんじゃないかなあて、まあうちいいかげあのラインは別にねキャラっ て, もっていいレベルですねさあゲージはお互いほぼ同時にたまって使っていくす ちちょょっっっとと早いかか危なかった竜が、ね、割と食べやすいんですよ。あバイソンが一回パしちゃうと大変なことになるけどなるほどしかしこうなっちゃうと、うん、ドラゴンダンスさすがに引っかかんなかったね竜だとやっぱちょっとね厳しいかなまあ当たった時の怖さもあんまりないし、ね、まあ行きやすいですよバイソンは。確かかに俺はバイソンがかなり さあ、今のはとスパコンをか、ねまあねうん、くるやつですが。 出しづらかったかなちょっとさあそこの辺でね二回目をライトビーさあいい竜巻マギマンタツマギは振り向きヘッドなのかな難しいですねパンパンチ飛びイトミヤ太夫超龍拳これはしっかり見てから言ったやつですね、うん、コマンドだけ入れ て, おいてそうそうバックワードってのはボタンパンチボタンを押すさあヘッドさあまだ打っていく うっ確かにいい今のは今のも隠るやつ隠る、ね、確定のやつですが大脚はやっぱね難しいんだよね竜巻にするのが一番いいんだろうこれはに間に合わなくてどうするかさあここで真空がこういうことが起きてしまうさあ奥攻めどっちだ投 げ, ー投げーさあか口野口くんフェイロ ン, イロンさっきの試合い見たらいい いい勝負ししてましたね、この2人4人目と9人目結構もう差がないねあんまりねまだ勝つ的には関西が…あ、関東が有利そう関東有利ですねだねさあリレイ劣化っとあっと危ない、ね、ちょっと危なかったが引き付けが足んなかったがま、はいね、あれしからいわあっとっと とっ昇竜拳次さぁずぅっつながってないがまあまあまぁ、あ、と怖いしっかしさ あ, さあシンクあるぞどうだ出しているしゃがみアッパーでしたがまぁ、あ、落ちているそれはオッケーまぁ、あ、台で台ボタン押したのは良かったですねおパンとかだったら多分負けてたかもしれない森流6連勝ですか投げて投げ、ね、これはしっかりカード あ, あ、反対リューには 勝利はできないか味は無理なんじゃな い, ないけるかないけるんですかねよくわかんないですけどな投げてるるしやられるさあ高いさあ結構リバサー勝利が当たってるイメージ行ますなあックはさあシンクたま っ, たっさ あ, あ暴れていたさあしし今のシンク食らったのはちょっと悔やまれますね長州さんの剣ですね 支援消されたっぽいっすね、うん、あんま下段に当たんないよね支援ってうんおっとさあ見てから飛んだっぽい雰囲気あったけどなんか当たってますねちょっと遅かったね、うん、さあも う, う, もう8割、うんうん、さあテフティリルド見えるのか今リ軽にすと微妙だね、うん さ あ, 大昇竜さあ次食らうともうあー数数えてねうーん<笑> ま, あ、まあ、まあまあまあまあまあまあまあなるほどおっと音うまく怖かしたしかし2択に読み負けて 今リードしているのは剣ですが今、まあ、全然セフティーじゃないさあだいだいこれは結構でかいぞ竜巻お兄さんのあのなんか暴れが的確ですよねさっきから切り返しというか威さ勝利とかさっきのた竜巻とかああいう技はよく当たってるんでしょ毎度しかしてるんじゃねーかよ<笑>さあちょっとガー毎度しかしてるんじゃねーか<笑>なんだん今の威浜松タックってよ<笑>中勝利はないっしょ先生適当にボタンカチカチやってるだけでしょ さあーガードでも死ななかったのに唯一死ぬ選択もしましたね、今。ひどいなさあ、グッチさん、利敵行為もあるな<笑>並んだどっちが一人一冊できるかというところ、うん、とにかく乗ってる森流を止めたいですね、確かに。お差し込 お勝利るる先にたまったのは森竜さあお互いデータがない同士だと割と思うのでいい乗り越えてる方が強いかさすがにさあ前に歩くグチしかしまだゲージ溜まってないのはきついですね下がっていくいちょっと慎重になってるのか森龍 な, な, なんだ 2P の取り合い んどうだ投げ る, 投げる続きマシンクお互い怖いですからね間違ないさあこの辺は打ち合いこれは踏まないさあ先に溜まるのは森っぽいなまたさあ溜まった止めるのは上手いですねさあとっか たが、こ, こ, たまあ、これはこれでというところなのかさあ止まれたさあ庄司投 げ, っ投げだったんでしょうね多分あっとしたたき出なかったですね今おっ起き上がり中足おーっとうまいうまいっけ<笑> 何か、投げが、技が出てたね大足かな、うん、なんか技を通常はしせたんでしょうね、えー、グリグラさあグリグラさんですねもう6人しかいねえのか関東いやー森流大活躍9人抜きいやあのすごいスです ね, ね 出, 出番はあるから出番は絶対あるんで東西戦形式だから金払ってんだらちゃんと出番ありますよ金、ね、払ってて1回もやらなかったらやべえだろ さあさしっかりガードーさあシー C はしっかりガードしているフィーロン側も割とやりづらそうですねさあ上は見てしっかり昇流あっと上がっているこれはゼロドットいやでもフィーロンまだ分かんないでよ、まあ、分かんないですけど何がしました分かんないけどダートナキそうこういうのがね そ う, もうガードできなくなっちゃうのはきついっすそうなんだよねー竜巻は結構ねーガードに有効なんだよねー、はい、さあ接触しっかり接触しておさあこうやって繋がって竜巻を読んでい る, る送らせてアドゲンとりあえず画面足から脱出 し, して真空もためたーー投げる強気無理やり 繋がらないで多分大ンとかつながらないくらい方がらなかった、ね、の方は多かったんで2択に持ってきましたこれはミリあ、あ、かさあし手堅く3段決めてこれはトリンがきついシンクガードできないのはやばいいやー厳しいぞこれ。 愛知、安全に勝ちました ね, ねさあ、バイバーさん、フォババ ー, ークさあ、関西勢はフォークフェイロンは苦手、あんまりいないのでフォークいないんですね、うん。というところはあるんですがただ、ね、野口君とグリグラさん倒してるんでしっかりできてますでフォークも頑張ってほしいですね、はい、さあ愛知。高田さん おおーで今裏打ち中盤 お, おっと踏んでしまってねはじ。垂直クラウ大事おっとおっとっとちょっと危なかったかおっとおっ と, っ と, っと怖い場合はうまいですね冷静ですね冷静ですなこのまま全員抜かれちゃうよ さあ画面端ここは龍脱出したいところ逆にホークは仕留めきりたいところですがとりあえずラインが戻ったあっと、えー、ちょっと遅れた、えー、さ あ, マキあっとコパンがミスったんそして画面端が入れ替わる超龍でしっかりいやホ ー, ークのこの上から来る攻撃見切りづらいですからねさあこれはビタで当たって 最悪し下がっと落と し, かイーーっ落としかおっワートビウィン真空があるのでこの状況になるとちょっと龍、うん、が有利かなという気はしますが分からないこういうことになるさすがにピョンピョンやっちゃダメだろうモ、ね、ダさんですねトモ ダ,、ね、ダさんですね友田来てたよねトモダさんあいましたね さあ、関東は残り4人まあ4人目なんだけどかん関西へかん関西というか関東以外ですかねもう出番来ちゃうんだけど上り中盤上り中盤投げ返しか強気ですねさあ裏回ってピヨらないピヨなかったこれは突きがあるのかもリュウ いっぽいですね、残り70秒11連勝してますからねこれはなおっとっとしかし狭い真空が怖いぞそうですね一応ナイトメアも使ってきましたがおーっおーっ森大キックやーる今のは飛び込み一点読みですね、まあ、無理やりめくりに来るだろうと、まあ、あれはさすがに リューガーもうおーすげえピヨラないがピヨラな い, な い, ない確かに、さしかとしっかりガードしたいあさあシンクはよくガードしたこれは目が大幅有利な展開ですがとはいえキャラ差はあるのでいやーセーフティーリィンドじゃないかな残り50秒でシンクないしどうなんだろう大ックこれはキツいあーと あっあールダーング先ほど一緒シンク溜まってたんでね重ねシンクでよかったんですけどちょっとゲージが見えてなかったんですけどでも素晴らしい活躍でしたねさあクスモンドさあクスモンド・ホンダホンダかよさあ友ザペが非常にいい活躍だったんですがいきなり次がホンダということで試練が続きますおつやだね るのかつ大キックまあこれはもうどう考えても本多有利ですねとはい え, とはいえ、ね、まあペガもね朝さと人が結構勝ってんでねええー、まあドラリくらいやればということですかまあ針の穴を通すような削りをしていくしかないそう削っていくしかないんだよね さあしかしゲージは溜まってるぞさあこれは逃げる一回は逃げるうわーこれはやばいさあすがどこの削りだけできついからねあーやばいあーくらい投げらなーにやっいやったんでしょう か, か今台足が出てましたね百貫ですか狙う狙うの対空いや投げかまあまあ今のはしょうがないと思いますいなさあおイちョン入って こ, の削りこれでもう半分近いですもんねもう手がきついよもう手が何もできないよ削っていくっつってもなーって感じだよねさあさあ硬、ね、い硬いクスモンドおっとおさあこれはワンチャンなガードナイスガードおっ投げる強気まだわからないか うわ、さすがに。さあジャイアンさんが、えー、マイクいっちゃったあの試合なんで、じゃあ長津さんがにマイクお願いしましょう。さあ久々復活のジャイアンですが、どこまで戻っていいのかこれはまあスモントさんとはね昔いっぱいやった中ですんで、そうですね。まあジャイアンもそんなにやりづらくはないと思う。まあジャイアンもねダルシムユリ捨てましたからね。 さあしかし今のところその数それ言った通りの結果になっておりますが あ, あ, あの当時はあれですよねあのー、後ろショーパンと下ショーパンあたりがなかった時代ですけど、ね、いやいやあった時代あったからスラスト大 ス, スラスト大樹はなかったいやスラスト大樹までやってたからじゃあやんかやってたの<笑>さ あ, さあう ただあっとなんか今何をしようとしたんでしょうかねモンドさん遅らせ百列ですかわかんないなちょっとよく暴れたなジャイアムって感じですけど、ね、さあ今のは ス, タのスカシオイチョウだと思います、まあ、そもう的にはあそこを削りだけで終わらせるのちょっとなっていう、まあ、ピオリーを狙いますあっとっと怖いが暴れさあ100貫出ない暴れからすらそこ新しいさあ体力は五分ぐらい あーっと今うまいおにゅそうだったと思うんだけどなさあ、えー、ハディ DJ の前にフ ジ, んいフジモンバルログでしたごめんなさいフジモンバルログフジモンバルログ先ほど20番2人やったそうであそうなんだ18の2でフジモンでしたほうジャイアン頑張りましたね頑張りましたねラウンド1 これも2位取れるか自信ねえし、藤も相手だと。ブジモンのバルログは本当になんか自分が好んだ。対戦しかやらないみたいな感じの。なんでやばいんすよ。これほな。本<笑>田線も超うまいっすよ。あのね、軽爆後のね。ゲージの溜まり効率がね。やばい。やっぱクだよね。正直<笑>さあ踏まないのか今ので<笑>。 リスクを負わない戦い方っていう度合いはっていうとオペマイトを匹敵するかなと思いますねさあショーパンで落としているが見返りが少ない<笑>あのケーバってね何かリスク背負わせたいんだけど自然にゲームたゲージさせられるだだからクソみたいな表裏いいやみたい な, じゃなジャイアンさんお疲れ様でしたクソみたいじゃないってそうだからな<笑>ぜ<笑>か負けた方に拍手<笑> さあ、ジャイアンさん、知りました。あ<笑>まあ、しょうがないでしょこれ。さあ、ということで、残るは夕べが、せおの二人。さあ、これは、夕べが燃える展開ではありますが。えー、っとで何人残しだ。六人。ええー。五人か。六 人, 人ですね、藤子、あ、五人か。五 人,、ね、人ですね。五対二。これ全部。 ベガキチーじゃん DJ ダルシムが ダ, ダルシムがまだ、あうんまあまあ、一番マシってちっちゃいので終わってますけどね確かに<笑>全員に跳められるっていうねフジモンのベガ戦はどうなんいやち僕知らないさすがにベガ戦やってないかやってなさそうですけどねまあ、DJ でいいもん ね, ねそうフジモンの性格だとまずベガ戦はバンログで仕上げようとするでしょうああの DJ で仕上げようとするでしょない、ね、で ヘッドを逆にってとはいえプレイヤー性能は折り紙付きなのでやばいねうまいやつが使うとうまいなやはりバルログ戦うめいなやっぱり出がついよねバルログ戦は腕の見せどころ的なところありますからねこれはーうーどうだこれ 時時間が時間ががいやーこれでもまだバードルログ全然いけるんだよなええ ー, おーなっ投げたよまだ、あ、ちょっと高田でに出しちゃったかなうん多分、ま、空対空を見るってあー、おっ て, てろさあ怖い怖い片目をしておおさあこれはちょっと すごい投げて投げ て, 投げ て, 投げてあ あ, ーあー後にったーーーーーがしっかりしているーーーーーーーーーーーーーーーーーかーーーーーーーれーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーうーーーーーさーーーーー なるほど一つやり ま, しょうよ、ね、まあまあそうですねせっかくならやってほしいですけどこれはさすがにでも紫とか結構いい勝負してんじゃないのんそんなことないさすがにこの間のフジモン紫戦は、うん、フジモンが勝ってたさすがにかなりああ しかしリードしているのはユーベガなんです今ヘッドプレスかと思ったけど<笑>普通の飛び込みなんだね<笑>見えない<笑>さあさあ超越したところに あ, ありますねやはりこのベガは、まあ、ベガはでも毎飛びあんまりリスクないんですよねいやま あ, ねこるとね<笑>まあでもそういう焦ける感じにならないじゃないですか、まあ、あの飛び越したの場合はそうですね さあな前と普通の前跳び投げ投げる投 げ, 投げるなんかおっさたなんか知らんがしかも前跳び投げる投げるだこれおっ大キックうまいしかし時間がちょっときついかさあ家出屋さん待ちませんさあ KKY が出番でじゃあ長瀬さんですね KKY の悪口でも言ってください最近スマホ買った KKY が登場そうなんです iPhone ね<笑>予約ですよえ何年ガラケー使ったのっていうね。iPhoneiPhoneiPhoneiPhone iPhone iPhone iPhone です よ, ですよもう10でしょ 10, なのそう10買ったの最新版最新版で持ってないからなるほどケチケチやろうとなケチケチやろうって言ったら怒るんでよあいつケ<笑>チケチやろうじゃねえからとか言って<笑> 金タはかなり柔らかいでもないんでしょ確かにホントそうここ は, これは KKY のドリルからのハメは相手の強さによって精度が変わるというホン<笑>に<笑>昔からそうなんだよねさあ飛んでしまってさあ削りあそしてそサイコマジックモード行くかろうと思ったら<笑>今のんまあしょうがないねもうちょいいい打点でやればよかったんだけどねいや、まあ、でも今の見てからだからしょうがないでしょ、まあ、しょうがないか えー、そう気になったか今の空振りデビルディバスから投げようとしてましたね確かさあそしてハメモード音生徒変わるんじゃないのいや変わる変わる乾燥完走できないでしょだって<笑>ま確かに完走 し, しようとしてなかったからな完走<笑>しようとしてなかったからいやだって<笑>やろうと思えばもうちょっと前で打ってたでしょまあまあまあまあ、まあ、<笑> あ, あのヨーファイヤーもすらも当たらないっていう前だったからねみんな大好きですよあと なんかよく分かんぞいっすか最高マジックか投げる最高マジックモードいくかと思ったけどいかないですねんか抜けられるらしいっすよさんの話だとさあ抜けられるかもしれないけれども相手が抜けられるとは限らない k、まあ、k i じゃ、ね、無理だねさあこれ終わったかさあナイトベアからそしてードです、ね、お疲れ様、はい、急にね急に最高マジック思い出したように急にね<笑>急にね さあそお疲れさまでし た, お疲れ様でした中村さんブランカーこれもまた厳し い,、うん、いや勝ったことぐらいはあるさすがに<笑>余計なこと言わないなまあ8割負けてるけどね親<笑>側で言うことじゃねえだろ<笑>いや後々も負けるよ俺ベガ戦下手だから<笑>何戦が得意なんですか かか俺もこの前久しぶりにサガット戦やったけどさ、うん、終わってるわあれ終わってろあれ、ね、何もしなくていいわすげえ楽だった中村、ね、無理じゃね無理じゃね無理じゃね あ, あ飛び込みのあとねちゃんとね投げね仕込んでるやつはねきついそうっすね<笑> していやきついなこれ<笑>どうすんのいらない<笑><笑>うー対策済みうま<笑>すぎなんだがなんだこのゲーム<笑>いやひどいストゲだなまあしょうがないですねまあなんかさっきからかぶせばっかやってないそっちまあまあまあまあ作戦です<笑>作戦か<笑>まあねせいさんがね 一応全部抜ける可能性が全然あるんで、ね、そうですねまあうちもあと2人でまこれはあれでしょブランカーリとかでなんかなんか優リなわけねえだろう<笑>西荻のチュンリー使いが西荻チュンリーじいちゃんが あ, あの人はチュンリーじいちゃんはちょっとな結婚したんしな西荻チュンリーじいちゃんどうこ の, この呼び方<笑>いい、ね、悪くないね<笑> まあ圧倒的にチュン ー, ーでしょう間違いないあとこれはさあこれはさすがにちょっとチュン ー, ーがゲージ食べ出す時間がないんできついですよこれは確かにおは い, いいい空のえりさあちょっと嫌な雰囲気だがあーあー今のは百列かなうんーですかね間に合ったかなうん負けるってことねさあ元キック 読み合っていくうわうまい今のはね巡りだと思うはずなんですよさあ相打ち体育しかし体力差がついた状況では相打ち体育もきついそ う, こ, うこれなんですけど リ, リードしてるときああ出ないさあこれはしかしまだセンがあるんでねこれはちょい歩きいや飛行に負けるから何言ってんの <笑>何でやってんの、っこのゲームチ<笑>ュンリーの必殺技にすべ て, て負けるから、グランドシェイブ100列にも負けるしいから分かんないんだっ て, 追 い, ついていた<笑>追いついた、残り10秒いや、うー時間がうあん、まあ、しょうがないですね、ちょっと怖く、ね、いや最後、エキシビジョン、永田さん、お願いします。なんだこれ最後まで被ってかよ <笑>えそうだいやあ順番決めた俺天才じゃねえ<笑>フィジモンがバレルオフでなかったらだいぶ違うんだっていやわかんないけどね<笑> さ, さあ開幕2万円遊んでおりますな私は待つ<笑>おいちゃんと真面目にやれよ 結構ね、マツブランカとやってて結構負けてんすよ、うん、最近あ、そうなんだだから勝ちたいはずなんでまあ最初はああやったけどこの後は真面目にやると思いますで、最初ここやるよいや、まああれは挨拶みたいなもんだな<笑>やべえだろその名ま負けることあるだろあれ最大なんだろうね、電撃かな最大ね、着地にの中足ローリングでピヨ や, やべえだろ、<笑>ピヨっちゃやべえだろ嫌がらせかなさあ、中村さんも思わず苦笑い<笑> また飛んでる。いや、これこれちょっとブラがきつくね。いや、きついよ、そりゃまあ、X よりマシだっていうだけで。<笑>マシなんですね、一応。まあ、多いっちゃうないから。ああ、なるほど。一応、攻めは、か、う、め、ん、髪髪でね。かも通らないことはな い, みたい。だけど、ここは強くね。まあね。じゃ、終わり。お, ま お, ま<笑>お疲れ様でした。はい。 はいということで、はい、じゃあその他地域の勝ちということになりましたありがとうございまし た, ました意外と早く終わったね、えー、はい、明日本番ですね皆さんぜひぜひご近所お誘い合わせの上お参加ください